2022年に向けて、私の大みそかは年越しそばが、なし。元旦の雑煮もなし。あったのは、かぼちゃぜんざい。北の大地で育った私だが、子供の頃からの大好物だ。健康のため、いつもの野菜主義の食事とし、唯一の贅沢を、かぼちゃぜんざいとした。 元旦の西の空は超澄んだ空気そこには浅間山がくっきりと生えたスマホでもしっかりと稜線を捉えることができた届いた年賀状に目を通しゆったり過ごしたので北海道県のエクの散歩は日が少し傾いた時刻になった